近いぞ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 本んでもねえーラーを引きやがったぜ一瞬でおとなし一瞬で永久におとなしくさせてやるはい よしこうなったらとっておきを披露してやろう。リ なあつい。こ、この、いや、やンダガツイコノヤロウスーパーストットソリヤヤパキラネタ。そ Hold on, yuck! Yuck! Yuck! Yuck! どうでもいいけどあんたら油断しすぎじゃねえのどうなってるんだ奴の戦闘力は間違いなくたったの5センチだというのに どうしたらそうだ、おまけザのしながらしてから力がぐんとのやつはずだ知 っ, ってやな。 ディ君たちも宇宙船にいないとなるとそこには誰もいないというわけだな、ね、<笑>どうしたベジーターセンスポーツオレの恋<笑>かかるわけ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 ほう相当の自信だな。 のののギー様が、すぐにそ柱をへしってどこだ そう思った以上にできようなはちょ<音声>やじっ 瞬間的に出せる力まだまだこんもんじゃねえ、うん何だと ベジータもそんなこと言ってた何のことかさっぱり分かんねえけんだよスーパーサイヤ人伝説の最強戦士なんということだフリーザ様がただ一つ恐れていたススーパーサイヤ人なのか あ, あな剣道よオら無駄な叩きはしたくねえんだ悪い答えはねおめえたちこの星から消えてくれなんだと貴様本気か本気だ無意味におめえたちを殺したくねえスーパーサイヤ人は血と戦闘を好む全宇宙最強の戦士のはず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 そフフフフフ。<笑><笑><笑> させてもらったぜ貴様と俺の体をリニュー隊長スカウターをおよし宇宙船に戻るぞフリーザ様も戻って来られるかもしれん<笑><笑> あ, あいつが自分を傷つけたんは こ, このためだったんか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 そ こ, こを嗅ぎつけられたようですもうすぐそこまで行っておあげなさい電電あの地球の人たちはあなたを必要としています わ, わかりました最長老様 ど, どうか死なないでください 何がよかったのス分か<笑> それもあのやつらはまもなく来るはずクリリンさんよしやっぱりドラゴンボールは7個集まってるみたいです ちょっクソクリル えドラムどらのそれがよそれよりゴクそれにクリリッカーラブお前はよそうさああそ 今のうちに放散したらどうだ はって太陽<笑><飛べ> 終わりだ したんだ こ, この感じはお父さんだお父さん元の体に戻ったんだくそ、ソ今度こそベジータと入れ替わってやるままついぞ今やつにベジータの体を手に入れさせたらおおしめだ いただくぞその体 っ<笑><笑>とにかく<笑>。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 戦闘服ってそういうやつかいイメージよくないな あ, あ, すす、はい、俺はあフリーザーにだけは合わないようにしないと。 あれ<笑><笑><笑><笑> I'm <laughs> home. it. これで、よしい それれで僕はああ、はい、よしトーレジータああいつしかしあいつと、はい、急げ 気前がいいや早く願いをフリーザやベジータが あ, あああまずサイヤ人に殺された地球のみんなを生き返らせてくださいパンダプルラルテミラルファンパリスプメレットヘロルンチェロイタスコンチパポンテロルピチェ それは叶わぬ願いだ。生き返らせることのできる人数は。一人ずつだけだ。えそ、そんな。うん。生き返ることができるのは一人だけらしいぞ。 俺にご飯と話をさせてくれ頼むわ分かったわしの肩に手を置いて話すがいいすまんご飯、聞こえるか聞こえるかピッコロさんそっちの状況は分かったいいかよく聞くんだ一つ目の願いで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 頼んでくれはいピッコロさんですねテトラプトホットピッコロプピメロパピモポソパートラテモリンペクーリプーパスプヤキリゴウウオトクホラクサペロプッポー分かった一つ目の願いを叶えてやろう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 これはたやすい。い二つ目の願いをえてやろうこふりあぜそスパーネクス。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 様らよくもこのベジータさまをだし抜きやがったなゆるさんど愚か者めフリーザを倒すにはこの俺を不死身にするしかなかったんだま待って願いは3つまでかなうんですまだ一つかなえる願いがババカしゃべるなそいつを聞いて安心したぜ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 よしそれでいいんだこれでフリーザに俺を殺すことはできん今は無理でもそのうち倒せる<笑><笑>でではななぜ龍が消えドラゴンボールが あんな一死にさ最長老様が亡くなられたのです最長老様にとうとう寿命がな何だとお俺の不老不死はどうするんだそそれは。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 許さん、絶対に許さんどもしてながらなじわじわと殴り殺しにしてくれる一人たりとも逃がさんの覚悟しろそ、そ、そ、そんなな、な、なんて気だ勝てるわけ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 <笑>気をつけろよこうなってしまったら前ほど優しくはないぞ何しろ力が有り余ってるんだ戦闘力にしたら100万以上は確実かな何バッ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 いなら悪いす…どうなったら そ, のそのうに、ん、もいいだろう。そのどこの力があれば勝てる。どんなやつであろうと、負けるはずがない。 俺は今れたんだああふぜ、かかってこいシャンぽ